言いたいことはわからないでもないですが、これこそまさに当事者意識の欠如と言わざるを得ないのではないでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。JB プレスの記事に、自衛隊が先兵に、国民を欺く日豪円滑化協定という略称、 という記事が掲載されていましたのでご紹介します。JB プレスの記事を引用します。中国を軍事的仮想的筆頭に据えたアメリカは極東方面に展開可能な自らの海洋戦力が弱体化してしまったため中国に対抗するためには各軍種ごとの大幅な戦略転換とそれに伴う組織再編並びに 装備調達が急務となっている。しかしながら、戦略転換はともかく、新戦略の遂行に必要な装備、とりわけ、艦艇や航空機や宇宙兵器、それに長距離ミサイルなどの開発や製造には時間がかかる。そこでアメリカは再び十二分な対中戦闘能力を手にするまでの期間、同盟国や友好国をかき集めて、 対中牽制網をを構築しししてて時間稼ぎをしようとしているそのためにアメリカは、かねてより存在しているアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドによる英語圏軍事情報網である five e アイス。日本の提唱がきっかけとなり誕生した日本、アメリカ、オーストラリア、インドによるクアッドそれに昨年、 2021年に発足したアメリカ、オーストラリア、イギリスによる軍事同盟、オーカスなどを対中軍事建制の手駒として動員しようとしている。しかし中国との軍事的対決を煽るアメリカに対して、ファイブアイズではニュージーランドとカナダの腰が引けている。またクワッドではインドが軍事同盟化には反対の姿勢を明確にしている。したがって、 アメリカと共に対中牽制網を構成するのはイギリス、オーストラリア、日本ということになる。ただし、香港やシンガポールというかつての軍事拠点を失ったイギリスは、南シナ海や東シナ海といった中国との対決戦域に強力な海洋戦力を派遣できる状況にはない。そのため、とりあえずアメリカが 対中軍事牽制の防波堤として投入可能なのは日本とオーストラリアだけである。アメリカにとって幸いなことにオーストラリアのモリソン首相は反中勢力の支持を獲得するために中国の軍事的脅威を強調してきている。しかしながらオーストラリアの軍事力は中国海洋戦力に対抗するには弱体すぎる。そのため モリソン政権下においては、アメリカへの軍事的従属を加速度的に強化している。言うまでもなく、日本は軍事的にはアメリカの言いなりになるとアメリカ側は考えている。だがその一方で、日本の政権与党内には、親中派勢力が決して少なくないこともアメリカ政府、軍内部では認識している。そのため、いくら日本の反中並びに、 県中勢力が台湾への軍事的支援を含む対中軍事牽制網に加わる姿勢を示していても、日本にさらに圧力をかけて中国海洋戦力への防波堤へと仕立て上げる必要性を痛感していることもまた事実である。その必要性からアメリカ側は日本に向けて中国による台湾侵攻の可能性をはじめとする中国の軍事的脅威を盛んに懸念し、 対中警戒心を高めさせようと努力を重ねている。それとともに、オーストラリアと日本の間の軍事的な結びつきも促進させて、オーカス英語圏軍事同盟としても、日本を先兵として用いることができるよう画策しているのである。そのような動きの成果の一つが、本年1月6日に日本政府とオーストラリア政府の間で締結された、 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定である。この協定の持つ意義や問題点についてはこう改めたいが、日豪の間に公的な軍事関連協定が誕生したことをアメリカ軍側は高く評価している。なぜならば、 この協定によって自衛隊とオーストラリア軍、それにアメリカ軍は日本、グアム、オーストラリアなどでの合同軍事訓練をより自由に実施することが可能になったからである。当然のことながら合同軍事訓練を取り仕切ることになるのはアメリカ軍であり、アメリカやオーカスによって自衛隊を有用な軍隊へと導いていくことがより一層容易になり、 弾みがつくことになるのだアメリカ側では、日豪双方の軍隊がお互いの国を訪問するために締結されたこの協定を、日豪 RAA、相互アクセス協定と呼んでいる。ところが、日本外交当局は、日豪円滑化協定という名称を用いている。この名称は、日豪間の軍事に関する協定であることなど、想像もつかないようにしているとしか思えない。 このように日本政府は防衛、軍事に関する事象を相変わらず国民の目から逸らせようとする古息な動きを見せており国民が主体とならねばとても実施できない民主主義国家における防衛の基本原則からは未だに大きく逸脱しているのである。とのことですアメリカが中東などで多大な戦費を消耗しており新型コロナという追い打ちもあって かなり国力が疲弊しているのは事実です。そして、その消耗した国力を補うために、ローン諸国との連携を深め、中国に対抗しようとしていることも事実でしょう。安倍元首相の提唱のもとで始まったクワット。アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドによる軍事情報網、ファイブアイズ。2021年に結成された。 フォーカカスななどを見ればアメリカが中国封じ込めにに躍起になっているのは明白ですそのような状況の中、日本はオーストラリアと円滑化協定というものを結びました。円滑化協定という、確かにこの記事の記者が言うように、一見なんだと思われる名称を用いているものの、その内容は日豪軍事同盟と言っていいものであるという点も同意です。 その円滑化協定という名称が、この記事の記者の言うように、国民の目から逸らせようとする補足な動きなのかというと、ちょっと疑問符がつきますね。政府の狙いがどうであれ、この日豪円滑化協定というものを知っている人々の多くは、外交や政治に詳しい人々と見られ、これが実態的に日号軍事同盟であることを見抜いているのではないかと思われます。 確たる根拠がなく、ただの印象で述べているので非常に申し訳ないのですが、インターネットや YouTube を見る限り、日豪軍事同盟だと見抜いている人の割合が多く感じられますし、この同盟を歓迎している人が多いようにも感じられます。アメリカが中国を敵視しているのは、もちろん中国の傍聴主義に反対し、アメリカこそが世界唯一のスーパーパワーであることを、 守ろうとしているからと見てまず間違いないでしょう。オーストラリアの場合、地理的には中国とは離れているものの、過去の親中政権時に中国から食い物にされかけており、その反動から反中に転換。今や反中の急戦法とも言っていい状態になっています。オーストラリアにしてみれば、中国が仮に東シナ海を制圧して台湾を越えてきた場合、 間にはまだインドネシアやパプアニューギニアという国々があるものの、目と鼻の先の海まで中国が進出してくることになり、それは絶対に避けたいと思っているのかもしれません。この記事で一番違和感を覚えるのは、アメリカ、オーストラリアと違い、日本はすでに目と鼻の先に中国がいるという点です。どちらかといえば、 遠く離れたアメリカやオーストラリアよりも、現在進行形で尖閣諸島を侵略されそうになっている日本こそ、積極的に対中包囲網構築に動けべきなのではないでしょうか。中国はその増えすぎた人口を満たすために、傍聴主義を取り続けなければ立ち行かない国です。その傍聴主義に侵略された国々が、どういう受け身を見ているかわからないのでしょうか 国としての体をなさないほどズタズタにされたチベット。そして現在進行形で弾圧が続いているウイグルの惨状が目に入らないのでしょうか尖閣を取られたら次は沖縄です。沖縄を取られればその次は九州です。その時日本が第二のウイグルになる可能性は非常に高いのです。そういう中国に対し、 単独でこうする力は日本には残念ながらありません。だからこその日米安保であり、集団的自衛権であり、クワットであり、そして日号円滑化協定なのです。この記事のすべてを批判するつもりは毛頭ありませんが、なぜ日号円滑化協定を結ぶに至ったかということを考えれば、そこまで日本は切羽詰まっているという考えに至るはずであり、 むしろそのことを述べるべきなのではないでしょうか。チベット・ウイグルでの応暴の限りを尽くし、尖閣に直いを出し、そういえば新型コロナもありました。そんな中国とこの先、同じ点を抱くことなど考えられません。日豪円滑化協定は、そういう日本の断固たる決意の現れであるとも見られるのではないかと思うのです。